この引<笑><笑>っ越しさあ手で触ってる目のほうがする。い。 <笑>そんんなな、な感じだよよよここううますこっちやなうういいのははすでできるのがきるるくくと地上に降り立つ最後。<笑>さあいこう どういうつもりで入っていくんだよ。そ<笑>うよね、こ赤ちゃんの頃にやってきたからさ。はい、いいよね、ずっと私を触ってる<笑><笑>よ。よいしょ。よいしょ。そんな、そんなしんどい。<笑>い<笑>もう二私の体力がない。は<笑>い、では。お前。これはどうしようこれう。 置い と, くとりあえずドアだけ外してん、うん、がすごいすごいい腰ないかあましなんかあげたわ。も あ、美味し美味いいこ、ね、<笑>そんんんなもなかっけなかうはいうん、う<笑>ここ<笑>あ れ, れた<笑> す, <笑>、うん、あすごいよだれが<笑>ちょっと興奮しちゃった<笑>食べる れてないいんその可愛らしし感じでよューーうん。 ちょっとアウェー感が半端ないです。 あしや<笑><笑>とりあえず手袋して気を間に合わそうか。 違う。<笑>違う。<笑><笑>でもそんななんか。パニックな感じじゃないよね。ええー、偉大ね。そうやんな。うん。 移動してきたからいろいろなところに興味があります。私って言っ普通や普通 や, 普通やな。あとはここを開けるタイミングや。れかな<笑>そう。みんな勉強だけど。うちで。もう無事とした。 こうしたいよこれはうかさんやななななおっっとむかかった<笑>先どる下手くそそ<笑>人白足、ね、<笑>すごい開いてるけど。<笑> どんないとおもちゃみたいで怒ってたな。ああ<笑>